はい。まあホットアイマスクをつけてお聞きくださいというふうに言ってるんですけれども、実際にホットアイマスクをつけて聞いてる方がどのぐらいいるんでしょうかね。もしなんかホットアイマスクを聞いてえ、つけて本当に聞いてる方がいるのであれば、ぜひあのコメントいただきたいんですけれども、えー、今回ね、僕はその次元を通り越してですね、えー、ホットアイマスクをつけながらポッドキャストを配信しております。なので今つけてる状態ですね。えー、まあ僕の YouTube のサブチャンネルにて、サブ、えー、サムネを投稿して、もう本当に音声のみだけで、 音声のみだけっていう日本語おかしいな、えー。音声だけでね、お届けしてるんですけれども、も本当にその様子で収録していますので、えー、ぜひ、あの、聞いていただけたらというふうに思っております。では、早速、えー、お便りから読んでいこうと思います。おはようございます。大阪のサロンメンバーです。ありがとうございます。数年前まで、えー、好きなことで食べていける人なんかは、えー、一握り屋で、 と言われてきたのですが、えー、ここ最近、えー、幅が広がって好きなことで生きている人が多くなった気がします。大川さんはどう思いますか僕も好きなことにチャレンジしている一人です。というお便りですね。えー、いつもありがとうございます。えー、お便りとかスポンサード募集に関しては概要欄にリンク貼っておきます。えー、そうですね。大阪のサロンメンバーさん、えー、お便りありがとうございます。えー、大阪、関西とかのね、 あの、メンバーってすごいなんかコミュニティが強くて、実際に僕がなんか、何々してくださいとか言わんばかりに、あの、自主的にコミュニティを作って、まあ多くのそのつながりだったりとかね、学びを、まあ本当にコミュニティ、も学校のクラスみたいな感じですよね。えー、そういった単位で、ね、行われているのを見て、まあ常に僕は感動しております。なので、えー、今後ともね、よろしくお願いいたします。で、今回のこのお便りに対しての僕の結論は、どう思いますかと言われたらめちゃくちゃいいことなんじゃないでしょうかという、 お返しですね、えー、それはまあ僕は何てだろうな本当に好きなことでやるっていうのは好きなことで生きていくっていうのはもう本当に正義だと思っていて、えー、まあ最近ねいろんなまあ悲しいニュースがあるわけじゃないですか、えー、それってもちろんね一見華やかなように見えるかもしれないですけれども、えー、実際にその命を絶ってしまうというかそのねわからないじゃないですか中身って。 で、大切なのって誰からどう見られるかじゃなくて、えー、自分でどう生きるかの方が大事なんですよね。だから、うん、ちょっとそのストレスが溜まるとか、そういう仕事に関してはもう一切俺やらなくていいと思っていて、本当に楽しい。 本当に好きだな、心から好きだなと思えるようなことに、えー、ぜひ挑戦していただきたいというふうに思っています。なので、えー、どう思いますかとい う, もう結論に対しては、もうそのまま好きなことをやった方がいいというのが結論です。で、その理由が1点なのと、で2点目が、あの、ちょっと壮大な話になってしまうんですけれども、あの、地球って数年後じゃな い, いや、数百年後かに残っているかわからないんですよね。 えー、それは、ま、地球温暖化、最近騒がれていますけれども、え、そういった原因だったり、え、資源の枯渇だったりとか、え、そういった、あの、ま、頭の人たちはもう研究をして、え、もう滅亡するだろうと。ただ、その寿命を短くすることはできるよねっていうところで、イーロン・マスクが、え、電気自動車をね、開発させて、特許をもばらまいて、え、ガスで、ガソリンで動く、え、自動車をもう、とりあえずやめて、 えー、電気自動車で少し地球の寿命を伸ばそうっていう動きをしているようにね。えー、頭のいい人たちってのは本当に宇宙を目指しております。で、まあ、本当に僕たちは分かりやすく言ったら2択だと思っていて、えー、一緒に宇宙を目指す手助けをするか。手助けをするというか、一緒に宇宙に行くか。で、もう一つは、えー、本当に頭のいい人たちに任せて、えー、自分だけの道を生きるか。 僕は正直結論は出てないですけれども、まあ、両面持ってるって感じですね、えー。動画っていう本当に好きなことだけを楽しくやって、でクライアントさんとかも本当にあの応援してくださる人、世の中のためになる人っていうところを選ばせていただいたりとか、自由にやらせていただいているので、本当に毎日が幸せです。で、まあ、一方で、えー、やっぱり自分には大きな夢があって、えー、やっぱり世の中を良くしたいとか、 動画で未来を作っていきたいっていう綺麗事じゃなくて、なんて言うんだろうな、うん。僕の原動力ってのはまあ母にあるんですけど、お母さんね。お母さんの原動力、お母さんのおかげで僕が、まあなんて言うんだろうな、こうやって頑張っているというか、で、まあいろいろね、僕たちの家族って、まあみんなも同じだと思うんですけれども、えー、大変な思いをして、えー、辛い思いをしてきたとで。辛い思いをしてきた人たちって、僕だ、僕たちだけじゃなくて、本当に世の中腐るほどいるんですよね。 で、そういう人たちにどう幸せになってもらうかっていうのは、えー、市場命題だと思うんですけれども、何か根本から変えることによって生み出せるものってあるんですね。もちろんその、まあ、アマゾンとかって従業員が50万人以上、世界で50万人以上いるので、えー、その雇用を生み出してるってどういうことかっていうと、50万人以上生活できているってことなんですね。 え、世の中で生活できてない人たちってめちゃくちゃ多くて、えー、雇用を出すだけでその人たちの人生の、まあ、後押しになっているっていう事実もあるし、えー、働くだけでそうやってなんか非生産的に働くだけじゃなくてですね、あのー、まあ、非生産的ってのは、なんて言うんだろうな、まあ、その人たちがどう思ってるかわからないんですけれども、えー、そういう働き方で、 そういう働き方をしてしまうことによってストレスが溜まってる人たちも絶対いると思っていて、えまあなんか、マインドの部分、どう友達と繋がるか、どう、なんて言うんだろう、自分の、まあ、目標とかを達成するかっていう、そっちの部分も重要になってくると思うし、だから、明確に幸せな人を増やすっていうのは、ま難しいんだけれども、え、自分だけが良ければ、それで良しっていう考え、 ではないんですよ、僕って。だからこうやって動画コミュニティっていうものを作って、約1000人以上の動画コミュニティのために、えー、まあ、これからどんどんね、規模も増やしてやっていこうっていう思いがあるので、まあ、自分だけのことで良ければ、そうです、好きなことやればいいし、ただ、誰かのために何かしたいなって思ってる人たちは、多分この好きなことだけをやると、 うん人としててて弱くななるのかなっっいうふうに思っております、えー、僕もね、もしかすると、その会社っていうものをやっていなかった方が、ある意味で、本当に自由でやっていたのかもしれないですけれども、僕は今話したその後者の方なんですよね。 誰かのために、世の中のためにっていう思考があるので、えー、やっぱりそこは、その世の中を作るために多くの人とコミュニケーションを交わして、多くの議論をしていかないと、まあ、大川祐介っていう人物も強くならないと思うし、トランスインクっていう組織も絶対強くならないというふうに思ってるんですね。だから、あの、言い合いっていうのは喧嘩じゃなくて、えー、建設的な議論なんですよ。 だからそういう、まあ、自分たちを強くするためには我慢しなければいけないことも、まあ、少なからずあるのではないかなというふうに思っています。まあ、それが結果的に、もしかすると好きなことにつながっているっていう可能性もあるかもしれないです。僕が会社を作っていなければ、こういった伸び伸びと、えー、できていなかったところも絶対あると思うので、えー、まあ、ちょっと結論出すの難しいですけれども、自分が好きなことをやりながらも、あのー、そうだな、世の中に、 世の中に対して、えー、思いを傾けてみてもいいのかなっていうふうに思っております。すいません、ちょっと抽象的でお便り長くなってしまったんですけれども。あの、今日はね、えー、まあトランスサロンについてちょっと話そうかなと思っていて、えー、まあいつもなんですけれども、あのー、これはサロン内記事。 まあ、毎日僕、まあ、数千字ぐらいの記事を書いたりとか、いろいろと僕の思考を共有しているんですけれども、今回はそのトランスサロンだけじゃなくて、えー、いつも僕のことを見てくれている人たち、まあ、全員に伝えたいことというか、伝えるべきだなというふうに思ったんですね。えー、それはトランスサロンの今後についてです。えー、トランスサロンというこのオンラインサロンを運営して、大川雄介はどのような世界を作りたいのかっていうのを、サロンメンバーだけじゃなくて、えー、これからそのサロンメンバー、 に入っっっっててててみたいいななとと思思るる人、人興味を持っている人にに、まあ、かその伝えられればなとい う, ふうに思っております、えー、僕たちトランスサロンが生み出したいものっていうのは、まあ、本当にその動画っていうキーワードを使って、えー、世の中を面白くする、世の中を良くするっていう、まあ、思いで活動しています。えー、もちろんその約1200人の動画クリエイターが所属していますので、あのーまあ、毎月120万ぐらいあのオンラインサロンで使える、まあ、予算っていうものがあるんですね。 で、まあみんなからこういった、まあ税金じゃないですけれども、えー、まあお金をいただくので、そりゃね、もう大川祐介がじゃあ、えー、それをお金を使って、じゃあキャバクラに行きました。僕行ったことないですけどね、キャバクラ。<笑>キャバクラに行きました。友達と飲み歩いてますっていう、えー、情報が、まあ SNS 上で、まあなんか発信されたら、なんかちょっと、うざくないですか せっかくこうやってね、まあもちろん月額1000円っていう数字に対して、えー、価値を提供しているから、まあ、プライベートはほっとけだと思うかもしれないですけれども、えー、僕はそう思ってはなくて、1200人から、まあ、お金をいただいてる以上、この1200人からもらった120万を、えー、どのように、 どう世の中に還元するか、どう面白いプロジェクトに使うかっていうことに、えー、毎日その思考を割いています。えー、それはね、まあ、関わる人が多ければ多いほど責任に変わるっていうところが本当にその通りで、僕はその責任を、ま、感じて常に まあ、今回の日本一周もそうですよね。えー、多くの人たちに支援してくださって、みんなで日本の魅力を発信しよう。で、世界へ伝えることによって、日本の、えー、観光業だったりとか、えー、コロナ後の復興に、まあ、少しでも手助けになるかなっていう思いで、今回のプロジェクトもスタートさせていただいたので、なのでなんか、あのー、こういうふうに、まあ、世の中が盛り上がるような、まあ、01の部分を、このオンラインサロンで作れたらなっていうふうに思っています。で、 まあ、まあ結論から言うと、そのオンラインサロンで成し遂げたいっていうのは、まあそこなんですね。結構抽象的で、まあ明確なゴールではないかもしれないですけれども、えー、動画っていうこの素晴らしいあのツールを使用して世の中を良くしよう。で、それは、まあ日本の魅力を発信することで、えー、第一歩にもなり得るよねっていうところ。で、日本一周を終えたら、じゃあ次、まあ世界なのか、えー、まあ動画クリエイターがもっとその、 生活できるような仕組みなのか、えー、そういったのを日々あの世論メンバーたちと一緒に作っている次第になっております。まあ、これは目標から明確なその、まあ、活動方針というところまでまあ、お話しさせていただきました。で、現在1200名いるんですけれども、も、えー、今後ね。あのー、まあ、こないだもこないだというか、昨日か一昨日か。 あの、Facebook に移行するというお話をしたんですけれども、えー、今後、まあ、1200人じゃなくて、もっとその5000人とか、えー、8000人、1万人、数万人っていう単位まで、この規模を大きくしていこうと心から思っております。で、それはなんでかっていうと、やっぱり巻き込める人が多ければ多いほど、でかいことができるっていう、もうこの一択ですね。あのー、やっぱり100人、1000人で作る動画よりも、1万人、数万人で作った動画の方が、まあ、インパクトが大きいんですよね。 だし、その動画クリエイター、まあ、僕は動画クリエイター兼企業家みたいな感じで言ってるんですけれども、この動画クリエイターがまだ世の中で誰もが成し得たことのないようなことに挑戦するって、めちゃくちゃ面白くないですかで、その制作の、まあ、考えている段階から実行する段階まで、で、一緒に協力して作るメンバーの募集から、で、結果までを全て共有するのがこのオンラインサロンの良さだなと思っていて、この時間軸が大事なんですよね。 まあちょっと入って、1ヶ月目で、うん、なんかつまんねえなと思ってやめるのも、もちろんね、こちらの、なんてだろうな、提供の、提供しているものの質の低さだと思うんですけれども、オンラインサロンの一番の魅力って、この時間軸の共有だと思うんですよね。まあせめて半年ぐらい、この日本一周でプロジェクトをスタートして、えー、制作してる段階で皆さんに内容を共有して、で、動画制作してっていう、この過程をすべて見ると、 なお面白さが増すかなというふうに思っています。まあそういった物語ですね。終わらない物語をこのトランスサロンで作っていこうと思っているし、えー、僕はみんなで、この1200円みんながえ月額1000円払って参加しているので、あのみんなで楽しめるような、えー、で、みんなで作って世の中に還元していくようなプロジェクトを日々考えております。えー、そういった内容もね、えー、本日記事に結構いい感じの、まあ、強めのって言ったらあれですけれども、がっつり書いたのと。 まあ、日々、の僕の思考を共有していますので、もし一緒にこうやって挑戦をね、していただける方がいましたら、えー、トランスタの遊びに来ていただけたらとても嬉しく思っております。まあ、そんな感じ、ちょっと、あのー、お便りとこのテーマの批准がちょっと狂ってしまいましたけれども、まあ、一応今14分ぐらいですね。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。引き続きね、ポッドキャストのほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日。